途中で番号が尋ねられますがデフォルトでいいので Enter キーをタイプします。続いて画面のようにフラットパックの GUI である Discover をインストール。